その思いを込めて精一杯踊らせていただきます。天空品戸屋吉町、夏椿、よろしくお願いいたします。 「空風に吹き飛ばされても」「重い膨らむ遠く模様」「根を張り大地と空向いて」「天を仰げば星空へ」「涙託して」 「ひとしずく」 ありがとうございました。天空シネテラ北庁の皆様に今一度大きな拍手をお願い申し上げます。<笑>